はい、どうも、こんにちは、すっちゃんです。えー、またホラーゲームやっていきましょうえ。前回なんか変な部屋の絵見て終わったようなね、そんな感じなんで。あー、怖いけど、まあやっていきます。続きから、GO! うわー出たよ。で、一応ですね、あの音量は下げました。音量下げた。 これ取れ取るなんだこれ脚本え入居儀式これは読めないけど亭主が植木鉢を手にし新居の窓辺に飾りつけている亭主かっこほみどういうことチューリップは慈悲深く気高い気高い花だと人は言うがまさに私たちの子にそっくりではないか妻あなた気が早いわこの子はまだお腹の中ですわよ 早く飾りつけてご飯にしましょうよお花が咲く前にお汁物が冷めてしまうわえー、どういうあれなんだろうこれちょっと待っててくださいえー、ちょっと今ですねマウスを変えました普段は Bluetooth マウス使ってるんですけど Bluetooth だと スクロールの場所壊れててスクロールできないんですよねスクロールってあの上行ったり下行ったりこういうやつですねこういうやつなんでちょっと今変えてきたんでこれでやりましょう夫婦で新居の飾り付けをしているまっさらな壁に妻の掛け軸を飾り木製の棚に亭主の表彰状最後に食器を配置するとがらんとしていた部 屋, も部屋にもだいぶ生活感が出てきた部屋の整理を終え亭主が居間に戻ると への贈り物を妻が用意していたことに気づいたえう、ー、よくわかんないんだけどこれの意味がよくわからない怖すぎて理解したくないっていうのが本音なんだけどラジオすらあこれ撮れるわ何これアイテムリホーがレッドカーペット歩いてる写真映像制作のスタッフサインが書いてあるあそうなんだ 落としたあ、なんかあるぞ。眩しいな。これ何これあ、調べるってことね。ここになんか棚になんか置けみたいに言ってたかな。これを置くとか。あ使い方違うようだ。あいっぱいあるわ。えー、これ取って。あ、これもあるわ。茶碗茶碗はちょっとわかんない。えー、ここに。 茶碗じゃないなになになにこれだねこれを使ううっいやだいやだいやなになになにしかもなんかトロフィー一つしか置いてないのにいっぱい出てきたえなんか声するちょっと待って何持ってんだっけ えー、これでしょ写真と茶碗一回閉じて R でこれどういうことなんだろうお汁物が冷めてしまうわなんか足跡聞こえないあやだやだやだや だ, やだこれさっきのとこだあなんかあるこれだな茶碗はここに置くんかなな何何 何, 何 なんでこのエフェクトそこあっえっ、ー、今ですね犬が犬がい<笑>めっちゃ泣いてる<笑>犬めっちゃ泣いてる洗剤ちょっと待っててくださいさあ気を取り直してこれ取りましょうあいてる あ別に特になんか使えるとかではないんだ調べてるだけなんで洗剤ここで洗う何かが必要っていうことだねああ怖いーここら辺にはもうなさそうこの洗剤をね多分何かに使うんだろうねあとでええじゃああっちの部屋行くか まあでもまだ明るいだけ嬉しいわ。暗くないし。あ, あここ暗。行かないスタイル。暗いとこは行かないスタイル。もうなんかさっきと同じなんだけど、これ、開かないでしょだってここで な, なんかやらあ違う部屋だ。お、なんかあるぞ。お絵を描けるための。これだ。 アイテムを使 う, うなんでこんな写真いっぱい出てくるの怖いんだけどもう割りかし結構ねあの美しい人だこの人は結構あの美しいよほらこれが一番いいかなこのこのこの中でこれが一番いいねよしえー、っと あとは特に何かできるとかはなさそう な, なにこれベッドの上に置いてあるハンマーみたいなの置いたんだけどちょっと眩しすぎてうわー暗いなー暗いなー開かないねええー、こっち行くのやめろよ 見えねえよ全然ちょっと待って明るさあーマックスだわ全然見えないんですけど僕のあれかな画面が汚れてんのかなすんごい見づらいど こ, どこどこどこどこどこ何も見えない ごめん、何も見えねえわ、こっち。ライターとかないのなんかね、ライターが、操作方法でライターがあるみたいな。これでライターをつける。これ、これよくわかんない、これ。これなんなんすかマウスカンド。これ何のれスペースじゃないのこれ。開かない。ね、よく普通の、 ゲームだとねあれ待ってどこだこれあれ帰れない帰れなくなったあーこっちの部屋かなんか変化があるとおなんだこれもうなんか積んだあっあっ<笑>やだやだやだ うわー壊れちゃってるよ何これバレリーナの人形飾り付け用のアメ細工人形飾り付け用えっ、ー、ちょっと待って何この BGM やばい気がするこっちめっちゃ遅いめっちゃ遅いなんでこんな遅いなえ遅っちょっと待って行った方がいい気がする行った方がいいなこれちょっと待って やばい、ETC 使えない ESC だあのー、コントロール見る画面とかよし行くかもう行こう行くしかないなんかあるぞ絶対になんかあるぞあっあなた贈り物は気に入ってくれた気に入りました 気に入りました。まじまじまじまじ気に入った。本当に気に入った。ライターああーライター。なになになに明るいな。っていうかなんでワープしてんだけど場所、いちいち。いちいちワープする場所が。なんなんでしょうかね、これね。え、なんかめっちゃ飛んだ。 10、一気に10まで行った。4、5、6、7、8、9がない。愛しいフォン、え、あなたがずっと欲しがっていたライターです。このところ引っ越しでお疲れ様お疲れでしょう。ゆっくり休んで寝てくださいと。ゆっくり寝て休んでください。何があってもあなたを応援しています。父の日をおめでとう。父の日なんだ、妻より。いや、優しいじゃん、妻。優しいやん。えー、あ あらららららららららだってねバレリーナの人形を、まあ、どっかで使うんだろうねこれねえなにキュキュキュ絶対行きたくねえよあーでもこっちの気がするわ普通に めっちゃキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッなってるあこっちだあららら多分なんかあると思うんで一旦探そうなんかありそうだよねうわっ鏡怖いよこういうのマジでほらなんか何もなさそうだわなんかついてないこれかんおら ついてるもん換気扇なんでさっきの拾えなくなってるえー、じゃああっち行くか怖えのによマジで怖いよし行きますあーこれやばいやつだセーブ中これはやばいやつだ これすねやば い, っす、ね、やばいマジでやばいほらほらほらほらほらほらほらラグかなこれただの下を見る傾向あるけど怖いなええー、怖 こ, こっちあ開くわまた鍵があるこれなんだろう これ後ろ振り返ったらいるとかやめてよ怖い怖い怖い怖い怖いえか、ー、鍵を使うあ明るいわありがてえやマジでなんでここいちいち閉まるの怖いんだけどうわいっぱいいるちょっと待ってねこれはなんか昔の映像な気がするぞ だってこうおかしいもんあ人形かなんだこれあタバコ文字を書く仕事をする人間には欠かせないものタバコがそうなのアイテムを開くえこれ何これ調べ調べるだけ 調べるだけっぽいね。怖わこいつら。めっちゃ仲いいけど、怖い、えー。しかも何も見てねえよ、テレビ。テレビ何も見てねえ。ガキつかとか、うぅ絶対ガキつか、あ、何これ。1986年、国語い、え、何これ。宿題だって。計算ドリル。あー、娘のね、娘の計算ドリル。今日、私のお部屋の、 お片づけをしましたパパが手伝ってくれておもちゃを全部お部屋に運んでくれました私のお部屋には大きなベッドがあってその上でおままごととかできます先生からお部屋は自分で片づけましょうまあ確かにそうだなまあでも親の助けをね助けというかまあ手伝ってくれたんならいい家族じゃないかテスト成績国語頭いいな めっちゃ頭いわうわこの女の人なんか怖えんだよなどういうことなんだろうなんでこの人達はこれ人形だと思うんだけどなんでお魚いなくなってるなんでここにいるんだろうねこの人たちは、まあ、正直このゲームの目的とかが本当によく分かってなくてああ怖いああ あーびっくりするわそりゃびっくりするわだっているんだもんねいるんだもん怖いよ水出しっぱちょっともったいないよ水道代、うん、何もなさそうだね お, っおいこいつはずれてるぞこいつは移動してる 移動してるわこいつだるまさん転んだなのこれだるまさん転んでるの転んで早くだるまさんだるまさん転んでもう無理ちょっとたばこわせろ1本僕は吸わないんだけどさえじゃあこっち行ってこっち行ったらまた近づいてる感じ これさ、思ったんだけどさ、今、ここら辺に行ってさ、こいつ来たよね。こうやったら。あー怖い。怖え怖え怖え怖えもう無理。怖い、怖い、怖怖怖すぎ。こっち行こう。これは娘の部屋かなそうだね。あっ、多分ここに、おそらくなんだけど、えっ、ー、とね、アイテムで、あ、これだね。これ使う。 あ、違うんだこれおままごと用の椅子だけどなんか垂れてるあ移動してないわ怖いな怖いわここがなんか子供部屋かなチューリップのお花こっちだよな絶対あでも明るいうー びっくりしたー。写真撮影してた。あカメラ。カメラいいね、カメラ。これ何これ。アイテムを置く。あー見るだけか、こカメラっていうことね。で、子供が。子供がいる。アイテム手に入れる。あ怖いわ。<笑>怖いわ。普通に怖いわ、こいつら。 ただの人形なんだろうけど、普通に怖い。えー、なんか、その、バレリーナとか、これ使え、つかあ、違うよね。知ってた。ここら辺は何もなさそう。ってことで、こういうのなんだろうね。なんで触れるんだろうね。ね。じゃこっち行こう。怖いよーえー、さっきの子供部屋に、 一応確認しとくけどいるわこっち来てるわやっぱりだるまさん転んだしてたわこいつらもう見てるわテレビ見てなかった俺だ見てんの早くこいつらが動き出す前に子供の、えー、お人形さんをここに乗せるとえー、使い方が違うここじゃないのどう考えたってあここだよほらここしかねえもんだってあ増えてる増えてる 選び取りと赤ん坊がまあ1歳になった 時, の時に行う行事のことその昔赤ん坊が高い確率で何、えー、て読むのこれまあなんか死んじゃったのかな時代無事1歳を迎えられる子は珍しく祝う価値のあることだったそういうことかへえんか悲しいねそのためこの日にご先祖様に子が無事成長したことを報告し一家が集まって 選び取りを行う風習ができた。だからあんなに人がいたのかな一家が集まってって。さまざまなものをこの目の前に置き、子が何を持って遊んだかによって将来の方向性や職業を占う。何これ遊んだおもちゃにおもちゃでもないけど。なんかすんげえメモ一覧のとこすんげえ飛んでんだけど。31?31 31と11って、ここの間どうしたここの間。えー、そんで。 よく使われるものには、筆、墨、紙、なんとか、そろばん、なんとか、くわか、くわ、印鑑、そろばん、くわなわけないよね、わかんない。類似する発音が由来で使われるものもあり、発音はさん、さんは計算、さんの発音はさんを得意とすることを表し、発音はつん、つんは、つん、だもうわかんないわ。 英知があることを表すこの成長の方向性は親にとっての一大事であり現代は就学前教育も重視されているスタート地点から勝負に負けることを避けるためにも思考や特技は幼い頃から伸ばすべきであるあそれは確かに思うわ幼い時からねやっぱ得意なことがあるとだいぶそれはでかいと思ううんそろそろあの あ、ピアノ。ピアノってことは、バレリーナを、えバレリーナを使えると、なわけないよね。絶対、うぅーあーあああ逃げろ逃げろ逃げろ。 何あったたったったアイテムを手に入れる手形手形手形手形ちょっとアイテム見ましょうかこれなんだあピアノねなるほどね楽譜ねはいいっぱいいるよ同じ顔してるわこいつら怖いわ同じ顔してた じゃあ使います。な, なんでハッピーバースデーいないハッピーバースデーハッピーバースデーハッピーバースデ ー, ー, ー, スデーいなくなってるケーキ置いてある誕生日ケーキこれはなんか喜んでいいのか素直にこれ使えるんじゃない。 使えるんかいあそこかいバレリーナそこだったんかいああ真後ろにいる気がするいる気がするあやばい逃げているあーやめてー。<笑><笑><笑><笑><笑><笑> 心臓に悪いわ。心臓に悪いわ。もう無理だ。ちょっと待って、アイテム何も持っていない。もう見えない、もう。ライター、ライター、ライター。ライターあるのか。ライターなら便利だわ。ちょっと一通りもう一回見ていこう。もう全然意味がわかんない。何をすればいいのかがわかんない。一通りは見ていくけど、あ、何もなさそうだねってことは。ヤクルト発見したよ。うまそうだよ、ヤクルト。飲みて。 ヤクルトはおマジで怖いなあなんかあったわそんなバンバンしても治ったわ治った わ, ったわあなんか 歌, 歌番組かな絶対歌う瞬間やべえよこれいや普通に良かったわ普通のだった良かったわ 今ね、あの、動けないんすよ何もできないあーやっぱりやっぱりライターライターライターライターライターあーあびっくりした勢いよくあの、止めちゃったよ何がボンボンしたのあボンボンボンボン開けちゃおう開けちゃう いねえのかよ。セーブ中。絶対いる流れだったでしょう。うボンボンされたもんだって。いる誰か。これ、誰あ、子供の歌声が聞こえる。子供の歌声が聞こえるよ。やばいよ、これ。 なんかなんかびっくりした<笑>びっくりしたボールかよあれだよなんかもう飛び出し注意みたいなねこれなんかある脚本誕生日もう読めないこの誕生日祝いの日あちゃかちゃかちゃ小さな照明がいくつかと思っている家族円満実に賑やかだ亭主欲しいものあるかお父さんが何でも買ってやる お父さん、お母さん、ありがとう。贈り物はいらないよ。家族の健康と平安さえあれば十分なんだ。素晴らしいな、この子供。誕生日にそんなこと言う、そんなこと言える子供まだ見たことないわ。子は平凡な日常を何よりおもんずる。なぜかと問われれば、あの奇病のことから語られるなる場合、なるまい。ああ、そういうこと病気、あのー、一切になれないってやつ。 あ、ボール消えたこれは、なんだこれ、あ、誕生日祝ってるけど手が、ポロッといっちゃってるよ、手が。手、ポロってる。ここも手、ポロってる。怖いわ。ダメだわ。もう、ダメだ。ダメよ、もう。もう、ダメ、もう、壁見れない。 どここれもう無理えー、っとあこれ明るいわこれ助かるわこれ唯一の明かりですからマジでマジ助かるこういうのあなんかあるないねまた開けて鍵取ってこのパターンこれ鍵いちいちやる必要あるだってもうすぐ近くにあるからね相手も使うこれセーブかなセーブかなあセーブした 次明るいいとこから終わりたいんだよなもうちょっとやるか何か笑い声聞こえるあ子供の身長のやつこれ気づかなかったわただのキリンの絵かと思っちゃったマスク風強い風が強いなんかさっきから配置が変わってるんだよな負傷、えー、病気の通知書3年3組ドゥ・メイシン 1985年3月18日午前11時45分呼吸困難のため保健室を利用病 院, 病院へ送り救急処置へえ病気だ保護者の方へ近 日, 内に近日内に病院でさらに詳しい検査を受けさせてくださいこの通知を受け取ったら早めに対応し病院へ行ったら返信お願いします今後学校でのサポートの参考になりますのでお返事はお子様から保健室へ届けいただくようお願いしますと なんかあれだね順番も変わってるね27とかなんか全然バラバラだこれ手に入れる方法がまだなんかある気がするぞあるんだあ魚戻ってるなんかまた戻ってきちゃったあのピアノなんかここにまた戻ってんな 罰になってそう、台風だって。だが、こんな風うるせえんだ。台風だから。だから、台風だから、何。<笑>もう怖いよ。手を洗わないと、あ、失礼しました。じゃ、手洗ってこよう。手を洗う。ここで手を洗う。誰か泣いてない。 大丈夫かな手洗います洗いますよねえんか水道が出てるだけ嬉しいわ、うん、ありがてうなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜななんでなんでなんで何がどうなってんのうわあああああああああああああああああああああ 大丈夫だ何も何ともないわあれ幻覚を見ていたのかな怖すぎ鏡見るな鏡見るな何もいなかったわこれちゃんと長いしてんの汚いけどトイレさ汚くすれば怖くなるっていうのは確かにその通りだわ あ, あ待ってライターライターライター なんで人形がいるのああこれかわいそう取ってあげて引き抜くあ目ん玉これ抜かない方がいいかもしんない抜く抜く抜く抜くかわいそうだからねできればあのー、これ取った瞬間になんか目飛び出したりしないでほしいマジでこっち見ないでこっち見ないで、えー 何この感動の再会みたいな BGM すんごい嬉しいんだけど明るい明るいことに対してすんごい嬉しいじゃあ行くよはいドゥ・メイシン、えー、病歴番号はい性別女10歳あ十10歳の女の子だ呼吸器化呼吸器かえー、っと胸が苦しい呼吸困難 X 線検査と血液検査の結果は正常病。病院は見つかりませんでした。今後の診察はえー、何これあバラバラの X 線。アイテムを手に入れとくか。X 線の写真ってことは、なんかテープとかでバラバラなものを一つにまとめなきゃいけないとか、そういう感じかな。ちなみに、今何持ってんだアイテムは何持ってんだろう。あ、X 線だけだ。ライター、ライター、ライター。 なんでここ病院じゃねえかよ。いつ病院になったんだよ、ここ、受付。ある、ちゃんと。治らない病、治らない病って、かわいそうだな、なんか、この病名。治らない病、一番かわいそうな病名で、今まで聞いた中で。癌とかよりも、なんか、かわいそうなんだけど。お父さん、いつ遊びに行けるの今はいけない。 良い子にして病気が良くなったらどこへでも連れてってやるお父さん針が痛いよ針ださっきの針だぜってずっと治らなくてもいい何で何で亭主はこの身体のこんな何人も読めない難しすぎてすべて抜いてしまったハリーみたいなやつかな注射器これで痛くないだろこれからお前を苦しませやしないからな泣 き, 泣き疲れた子は眠りについたこれあれじゃない死んじゃったんじゃない この何かを抜いたことによって死んじゃったとかそういうやつかな。で結局お父さんが殺しちゃったみたいなそういう感じじゃない。どうしたらいいのかしら病気になって長いのにかわいそうで仕方ないわ。心配するな。私に考え上がある。亭主。亭主の考え。あんまりちょっと亭主の考えは。なんだこれ。なんで光ってるのあこれでも X 線。 分かりやすくてすごい助かるよえ何これ移動あっパズルめっちゃやりづれんだけどこのパズルとりあえずここらへんでしょまあ一応バラバラだけど揃ったみたいえどういうこと プロジェクターの方向よくわかんない。全然よくわかんないけどなな。なんて書いてあるああ、やめてくれやめてくれこれか、これか。出るよ。 誰だよ。ドゥ先生さん。ホー先生。事情わかりました。心配しなくても大丈夫。とりあえず上の階まで来なさい。あ、命令系はやばい。命令系はやばい。命令系は絶対にやばいやつ。一応ね、まあ、一応なんかあるかもしれない。なんか放送が流れてるか。 やだなめちゃくちゃやだも BGM がいいからとりあえず今回はここで終わりにしたいと思いますめちゃくちゃ怖いけどなんか話は深そうだねやっぱりそのこのゲームくれた人言ってたけどま確かになんかそういう奥が深いというかねホラー本当に怖いだけじゃなくて物語みたいなのが まあなかなかいい感じに作られてるらしいからどうなっちゃうのかなまあ、今日はここで終わりにしたいと思いますご視聴ありがとうございました、えー、またまあ、怖いかもしれないが怖くないみんなこれ怖いの怖くないっすかこれ僕がめちゃくちゃ怖いよこのゲームやつてまあぜひぜひコメント欄に怖いか怖くないか一言お願いしますおっつー